マグマトロン亡き今」 デストロン部隊を率いるのはこの俺ガイルダート様以外にはいないお前に何ができる生き残るためにはガルバトロンにつくしかないガルバトロンの正体がユニクロンだと分かってもつくのかもちろんだ我々の祖先たちが繁栄させた星を食ってしまったのがユニクロンだと知ってもか過去など問題ではない強いものにつくのは戦いの常識だ俺は許さん 生きがるのもほどほどにすることだ。他のみんなはどう思っているか。<笑><笑>みんな私と同意見のようだな。デッドエンド。お前のか。これが宇宙の宿命。アルカディス変身。スリング変身。セババック変身。デッドエンド変。 ガイルダン変身ヘ<笑>手な悪あがきは、みっともないぞ、ガイルヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘここヘヘヘヘヘヘヘバド。 ユニクロンの現在位置を探すのだあのね、知ってるレディへの礼儀をわきまえないやつは大将にはなれないのよわ<笑>かった、いや、わかりましたよ、カトリーヌ探してもらえないだろうか<笑><笑>ほほほほ了解よユニクロンとブレントロンを発見したわ彼らはサイバトロンの前線基地を破壊しながら銀河の中心に向かってる 銀河の中心そこに何があるというのだそこにあるのはサイバトロンたちの母性、セイバートロン星よセイバートロン星<笑>たわいもないものよ<笑>行くぞ、次なる前線基地 <ス><ス> お, お待ちください何のつもりだ邪魔すると許さんぞわわれわれは宇宙の王ユニクロン様の軍隊に入りたくてやってきたのです何こいつらスクラップにご命令を、うん ま, ま、待ってくれ我々は本気であなたに使えるつもりなんだ信じてくれうるさい待ては手土産を持ってきたら信じてやろう手土産はい何なりと仰せつけよう首を持てビッグコンボイの首をな行けあはい分かりました必ずビッグコンボイの首をカトリーヌ転送王 なぜ、あのようなビッグコンボイなぞ、我々が。ビッグコンボイ、気になるやつ。そのエネルゴンマトリクスは、ベクターシグマに繋がっている。大変、大変ユニクロンたちは、どんどん成長しながら、セイバートロン星の方向、その管理下にあるユニクロン本体に向かっていると思われます。どうしましょう、ビッグコンボイ。どうするもこうするも、やるっきゃねえだろ。うん 私は私は今初めて不安を感じているユニクロンの真の目的は何なのか本当に今のエネルギー体の状態でユニクロン本体に合体しようとしているのか私たちは確かめなければならないナビセイバートロン製の近くトリプルゼットポイントへのワープは可能か 危険ですビッグコンボイそこにはユニクロンの本体がうん。エネルギーを抜かれたユニクロンの巨大な肉体はセイバートロン星から監視できる近くの星域のトリプル Z ポイントに封印されたのだ。ビッグコンボイはユニクロンのエネルギー体が本体に合体しようとしているとおっしゃいましたがあそこへ行って一体何をしようというんですか エネルギー体のガルバトロンの体を借りているユニクロンは本来のユニクロンの肉体の中に戻りグレートウォーの時の力を取り戻そうとしているがもしその肉体がなくなってしまえばなるほど戻る肉体がなくなってエネルギー体のままさまようことになるうんいつまでもエネルギー体のままではいられないいつかその力は宇宙に散らばってしまうその手があったんだな。 それで長距離ワープで先回りを納得しましたナビワープだイエス 何もないはずの宇宙空間よカトリーヌ元ーの軌道を計算して同じ軌道を追ってくれいやよそんなことしたら衝突しちゃうじゃないそんなこと言わないで頼む早く後を追ってくれでもおお小野の小町クレオパトラヨキ日エリザベス・マリニンよりず っ, ずっとずっとずっと美しく可愛いカトリーヌちゃん<笑>ああらそうあたしって美しくって可愛い <笑>そこまで言われちゃ仕方ないわねいいわワープしてあげるおありがたいこれで我々も生き残れるガーホンと同じ軌道にワープよ<笑> いけいけこのまま突っ込むのだそんなことしたらぶつかっちまうぜアルカディスそれは美しくないどういうつもりだワープ空間ならガンホーのシールドも外れているそれではガンホーの内部にそういうことだ狙うはただ一つビッグコンボイの首 なんだっ な, な, なんだなんだなんだどっしなぁ、あら、あら、あら、あら、あらあーワープ中に何が起こったんだなぁはいはいはいはい、<笑>思った通りシルドを抜けたぞでも、やっぱり美しくない美しくなくとも死ぬよりはマシだろう。よし、カトリーヌ、今だ。ガンホーのコンピュータールームへ転送してくれ。 めんどくさいわね世界一可愛いカトリーヌちゃん<笑>もうそんなに言われちゃってれちゃんわじゃあ転送しちゃうね転送うまくいったぞよしやつらが今どこにいるか確認するんだ ビッグコンボイはブリッジにいる他のサイバトロンたちは、それぞれ部屋の中で増えてるぞよし、ドアをロックするぞ奴らを分断するあ、うん！なんだ開かないぞなんでロックなんかおい開けろ開けろ開けろ開けろどうしたんですえ、何が起きたんですええ くにゃろくにゃろくにゃろ開けろったら開けないとどうもこのクソクソクソクくそーうん、うんくそくそううん、あっあかないってどういうことなんだなあなんかいやな雰囲気なんだなあ。 全員バラバラだ。ビッグコンボイもブリッジで一人ぶつって分けた。<笑>ビッグコンボイ待っている。今その首もらいに行く。よーし、宇宙一可愛いカトリーヌちゃん、我々をブリッジに転送してくれ。オッケー転送。覚悟しろビッグコンボイ。動くな。あ、あそう。わ、ま、だだだ。 覚悟するのは、そっちだな<笑>う撃つなら、撃つがいいワープ空間で、横っ腹に穴を開けたガンホーがどうなるか、知らないはずはなかろうビッグコンイお前も部下たちも、ワープ空間の露と消えるそれでも撃てるか条件は、お前たちも同じだがさて、それはどうかなカトリーヌ 私たちをビッグコンボイごとダイナソウに転送してくれ。え、なんだ？どどうしたカトリーヌ？早く転送を。あ、いや、涼子ちゃんの方がいいか。あ、それともイナノちゃん？どうした？早く転送を。カトリーヌ、涼子、イナノちゃん応え応答してくれ。応答したいのは山々なんだけど、そうもいかないのよ。<笑>私が追放されておとなしくしているとでも思ったか。 密かにダイナソアに戻りチャンスを待っていたんだスクラップになっていると思ったわふん、死んだふりは俺の十八番だノリカちゃんビッグコンボイと一緒に転送をどうするよし望み通り転送してやれえただしビッグコンボイを除いた四人をワープ空間になそんなことしたらもう戻って来られなくなっちゃうよかまわんやれもうどうなっても知らないからね 何ディナビどこへ転送してるんだわ何をするいやいや何のつもりだ助けてくれこれもまた宿命美しくなーい今の我々にユニクロンに対抗する力はないサイバトン部長健闘を祈る 宇宙を救ってくれビッグコンボイ、うん、大丈夫だいったい今のはおそらくデストロンたちが最後のあがきを見せたんだろうなデストロンがビッグコンボイワープク間から脱出します<笑> これがトリプルゼットポイント暗黒ガスで何も見えないじゃないかこんなガスないはずなんですけど気をつけろ、えー、ユニクロンの仕業だ先回りしたつもりだったがやつらの方が早くついてしまったらしいラトラータ変身ドランクロン変身スルパオウルファー うっしうわおうるいやります 運い込んで始末だ ミクロン様ご命令のままに、サイバドロン戦士を全滅に今だハイナットハイナタイムフリーズ今のうちなんだなこっちをこうしてこいつをこのあたりに<笑>これでやつら全滅なんだな よしちああれを。 奴らが隠したがっていたものが現れるななんだこりゃこれがユニクロンかつて宇宙を破滅に落とし入れんとした悪魔の肉体かまるでスクラップだ完全に壊れてます こんな肉体じゃ、あのエネルギー帯のユニクロは戻れないぜじゃあ、エネルギー帯はもうバラバラになってしまう運命なのかないや、ユニクロンがそれを知らないはずはないひょっとしてまさか…みんな、ガンホーに戻れああビッグコンボイ、どうしたんですナビ聞こえるか急いで、セイバートロン戦へワープの準備だビッグコンボイ… 何かに気づいたのかなセイバートロン製ワープします<笑>ユニクロン様何も言うなビッグコンボイはついにわしの目的を知ってしまったのだなおそらくできればすべてのアンゴルモアカプセルを奪い取ってからと思っていたが もはや、一刻の猶予もなくなった、うん、ビッグコンもイかユニクロンお前の本当の目的が分かったぞ、うん、お前の目的はセイバートロン製に集められたアンゴルモアカプセルでもユニクロンの肉体を取り戻すことでもないな <笑>気づいたようだなその通りわしの目的はセイバートロン製そのものレクターシウマに取りつきトランスフォーマーの神となることだっ、えー、<笑><笑>だ大胆なことを計画してたんだなユニクロンお前をセイバートロン製には行かせない<笑> <笑><笑>ビッグコンボイそんなものフフこがフフフフ こういうものだ。次は容赦しない。この目だユニクロン様、あれはユニ、うん、ー, あー戦艦の群れだ来てくれたのか セイバートロン星の大艦隊が戦いの場をセイバートロン星に移しついにユニクロン対サイバトロンの第2次グレートウォーが始まろうとしていた。 バトロン製の全宇宙戦艦が集合してユニクロンを攻撃しようとしていますやったぜさすがのユニクロンもこれで最後だぜ分かりませんよ敵は強大ですから超生命体トランスフォーマービーストウォーズネオ第33話サイバトロンの最後をお楽しみにふ、はあついに最後え俺たちサイバトロンがかよはい悲しいですなそんなお前